ツイステッドワンダーランドそったのいらねえじゃよトレーニングによる約1ヶ月のスケジュール拘束と出演料ギャラと考えればありえない金額でもないわででも私の気持ちをお金で買おうとしないでなんてマネージャーに言っておきながら償う方法がこれしか思いつかないのは お笑い草だけどこのままじゃあたしが前に進めないどうかあたしのためにも受け取ってほしいああよし分かったそのギャラ受け取るぜ彼も言っとくけど俺は負けた責任がビルにあるなんてちっとも思ってないからなでもこれでビルが自分の心にけじめをつけて 前に進めるってんなら俺は受け取るんで俺は受け取ったギャラを全部オンボロ寮に寄付するぜ、えーえー、またお前はネージュの話に感化されたかそういうわけじゃなくていやそうといえばそうかもオンボロ寮での合宿中 俺すげえびっくりしたんだ本当にいろんなとこがボロくてさシャワーからお湯が出ない時はあるわ雨漏りはするわ隙間風は入ってくるわ俺あんなの生まれて初めてだったぜおんぼろ寮の名は伊達じゃねえなってなっはっは 確かにそれは否定はしない監督生にもここに住んでるゴーストたちにも合宿中には世話になった何より俺がオンボロ寮での合宿すっげー楽しかったんだだから感謝の気持ちを込めてオンボロ寮をきれいにしたい俺がもらったギャラなんだ使い道は自由だろノア・トゥール君は本当に黄金のなにふさわしい心の持ち主だね。 主人の行為を従者が無下にするわけにはいかないな俺もギャラとしてその金を受け取りますその上でオンボル寮に寄付する元より金なんておまけみたいなものだ僕はウィルさんと約束したのに愛らしさでネージュに勝てなかった約束を果たせなかったのに自分のためのギャラなんてもらえないでもウィルさんの気持ちも 近くで見てたから、痛いほどわかるんだ。だから、お金はもらう。そして、僕もオンボリョに、全部寄付する。綺麗にして、グリム君が帰ってきた時に、びっくりさせたいし、ね。ええー、みんなしてそういう空気作る ヒアラがあれば家計が楽にでも俺はもらうぜくれるってんなら遠慮なくいただきまーすめちゃきついことやらされたわけだし新しい靴とか服とか欲しいと思ってたしぼ僕もああいやーでもやっぱり僕はデースいいこぶって無理すんのやめろって大地俺ら最初から賞金目当てで参加したんじゃん なんでここで遠慮するわけそれはでもリュース寄付という行為は同調圧力でするものじゃないわ私の失態はこんな方法で償いきれないことは分かってるけど私は最初に賞金の山分けという言葉で参加者を募っただからこれが今の私にできる最大限の誠意あんたたちに命を救われたのは胸を張って 受け取ってちょうだいわかりましたありがとうございます私の話ちゃんと聞いてたお礼を言う必要はないわ私の分も約束通りオンボロ寮に寄付させてもらうよ共に汗を流すあの美しい時間を過ごせただけで 私にとっては十分すぎるほどの価値があるこれ以上はもらいすぎさそれだけの予さがあればいろんなとこが直せるんじゃねえか雨漏りの修理は当然として色あせてる壁紙やカーテンも取り替えたいよな何より今のままじゃ地味すぎるそれからソファーの布も張り替えようぜいや水回りやガスライフラインの整備が先決だ まずは予算内で修理箇所の優先順位をしっかり決めないと<笑>素敵なリフォームになりそうだね俺のギャラは寄付してやんないけどグリムが戻ってきたら2人に学食でスペシャルランチくらいはおごってやるよだなカフェラテとデザートもつけてやる 話がまとまったところでさっきネージュの話を聞いてからずっと気になってたんですけどルーク先輩がロイヤルソードに票を入れたのってやっぱネージュの影の努力を知ってたからっすかまさか VDC の舞台の上で行ったことがすべてだよ彼らのパフォーマンスが私たちよりも素晴らしいと思ったから投票しただけさえー、本当に だってファンクラブの会員ナンバー2のガチファンなんでしょそれこそ冷静に評価なんかできなくねいいえ違うわあたしたちの中で冷静にステージの上のパフォーマンスのみを評価したのはルークだけだったのよルークあんたは気づいていたんでしょ私たちの動きがリハーサルの時とは比べ物にならないくらいお粗末なものだったってそれは正直に言って <笑>ウィそうだよ。私のポジションは後列袖側だからずっと、NRC トライブの全員を見ていた。君たちの汗、涙、笑顔、回を重ねるごとに美しくなっていく演技。練習のびに、目を奪われ、胸が鳴ったよ。だからこそ、あの舞台の上で、 その輝きがくすんでしまっていることがすぐに分かったとても悔しかったよけれどどんなにカバーしようとしても私自身体が思うように動かなかったみんなも同じだっただろうとても苦しい中で演技をしていただから私はなばってルークさんを褒めてくれたっけあの時みんなして舞台から降りた時 今までで一番いいしたパフォーマンスだったってあれ嘘だってなエペル君ええ確かにルークは素晴らしいパフォーマンスと言ったわね君たちも今までで一番素晴らしいパフォーマンスだっただけど最高に美しいとは一言も言ってくれなかった <笑>ずっと私たちを見ていてくれたから過去最高のパフォーマンスができていないと分かっていただからルークなりに私たちの全力に最大限の賛辞を送ってくれたのよねでも自分の心に嘘ついて NRC トライブには投票できなかったそうでしょルークロアドゥポワゾン<笑>君には何でもお見通しだね お見通しも何も初めて会った時からあんたはずっとそういうやつじゃないあんた私に初めて会った時なんて言ったか覚えてる初対面なのに開口一番やあ先日君が出演している舞台を見たよ君のことは、うん、じ自信 いや違うみんな窓の外を見てなんだあれスケボーみたいな板に乗った奴らがいっぱい空を飛んでる何ですってこの学園は特別な行事がない限り外部からの侵入者を防ぐために魔法で結界が張られているはずまさかさっきのは結界が破られた男一体どうやってこちらへ向かってくる みんな捨ててうわあ。っ<笑>な何監督生、ぶちかカリム下がれ見たこともない装備一体何者だこちらヘプターハム。 危険体 D と E を目視で捕捉した捕獲行動を開始するどこの誰だか知らないけれど窓から訪問するなんて礼儀がなっていないわね緊急対処自体と認定ポムフィオレ領長の権限において侵入者への攻撃魔法の使用を許可するウィスカラビアポムフィオレに同じ構えろはっ1年生は後方待機 ハーツラビルは領長に連絡あはい危険体 DE ともに抵抗の意思を確認抗戦許可を願う認証捕獲作戦プラン C を展開する ビルさんたちが押されてるあいつらが持ってるオールみたいな杖すごい速さで魔法を打ち出してるビル危険体 E の行動停止を確認確保する危険<笑>体 D も確保完了 ロー F を確保したテトラハンと合流し本部に帰還するジャミルとビルをどこに連れて行くつもりだ待てせ、先輩たちがあっという間にやられたテトラハン、ヘプタハンと合流完了ちょ、ちょとまで窓柄来た奴らが持っちゃ刑事さ入っちゅうのって出せ出すんだぞ 任務完了本部へ帰還しますみんな連れてかれでまる待てこのー待ってろクリム今助けてやるおま、俺らは手出すなって言われただろうがあンモアでも足も。 る<笑><笑>じっくりしよ カリム君まずは負傷した下級生の手当が優先だ私が彼らを保健室へ運ぼうでもジャミルがジャミルがカリム君冷静になれジャミル君はさらわれた君一人で領長としての役目を果たすんだわかった俺は他の領長たちに招集をかけるでない え, えリッドル 校長に電話したけど出なくまさかどうしたんだいお前たち今日は馬たちがやけに落ち着かないね嵐でも来るのかもしれないな動物は 普段と違う気配に敏感だからな、な、なんだシルバーリラル先輩無事か大丈夫だ他の部員にも怪我はないかああ、人間も馬も無事だ今の音といれば一体わからないもしかすると 学園の魔法結界が外部から攻撃を受けて<笑>こちらヘキサハン危険体 A を目視で確認捕獲行動に入るあいつらは何だ見たこともない鎧を着ているぞ俺たちの味方でないことだけは確かだな一つ確認したいことがありますあなた方の学園訪問は正式な手続きで許可を得たものですか 学園への許可なき侵入は固く禁じられているこれは重大なルール違反だハーツラビル領長の権限において侵入者への攻撃魔法の使用を許可する総員構え了解危険体 A に抵抗の意思を確認公線許可を要請認証許可なく僕らのそのに足を踏み入れた もう帰り道はないよくあいつら魔法に当たってもまるで答えていないようだぞ魔法を無効化する装備かもしれないこのままでは危険逮捕爆用魔導瓶充電完了発動 リ ー, ドルリードル先輩体が痺れ<笑>危険体 A の行動停止を確認捕獲する大将<笑>再び行動を開始なおも激しく抵抗総員交代この僕…パ づかせるとはいい度胸が終わりだねえまとめた首をはねてやれ危険体捕獲用魔導ビーム再度充電完了発動対象 完全に沈黙。被検隊 A を回収し、本部へ帰還する。何をする、貴様らリドル先輩をどこへ連れていくつもりだ待てセム君空を見よリドルをさらったやつらと同じ姿の連中が、学園を取り囲むように体を成して飛んでいるやつ<笑>らの標的はな。 最初からリドルのみに定められていたように見えた確か最初から先輩を被験体などと僕らには目もくれていない様子で<笑>まさか奴らはこの学園の領長だけを狙ってわからないとにかく一度ティアソムニアへ戻るぞどうかご無視でいてくださいマレウス様 レオナさーんここにいんのは分かってんすからね今日が提出期日だった魔法師のレポートまた、あ、出さなかったでしょうトレイン先生完全にカンカン連れてこいって言われる俺の身にもなってくださいよおんすか天井のカラスが割れ 俺、殺スが降ってこないおいてめえはもう2年だろうがラギとっさに魔法障壁くらい張れるようになるレオナさんペンタハン被検隊 B を目視で捕捉捕獲行動を開始する。